ご飯食べようかボボよしよしご飯食べようオフオフオフボボオフ 何何おあいっび<笑><笑>っくりした。ゆっく かたくて。God, 美味しい、ね、いこいつしうしねねこつよミッション達成したあ ちょっとマジでまたこういうステーきた。わかるやろかんちゃんこいつ、ね。初めて見たよ。えさっきおったやん。ああ、いい部位の人そうそう。え, え<笑>そうそう。 ほんと最近ポップいっぱい食べるね今日面白かったねうんね怖かったわごちそうさまですか